っていきます。ではねこの方こここここここ こ, こ, こあとここここここここ特にこの辺とこの辺がガチガチになられてます。 でどんな感じかって言ったら、うん、冷凍庫の中に入っているお肉みたいな感じ、うん、でそれをね今から生肉に戻していくんですけども、うん、あのその過程がとっても痛いんですね、はい、でこの背中の疲れって実は足の疲れが上がってくることが多いんですけれども、はい、ま, あまああのガッチリ緩めていきますで、うんえー、その前にね骨盤のズレがここにあるのとここにもあるのとあと背中のズレがありますから、はい、それを先に取っていきますね、はい、ではこちら側を下にして行って休 み, てみましょう、はいうん まずめにから触ってい変わりますよ、はい、これでねグッとひねってもらってそうそう近いんでもっとランクし て, て。 では一遍座って起き上がっていただいてこちらに足をろしましょうでここでねこうやって腕を組みましょう丸 く, くなってもらってそのままおいし食べてみる、うん、そんなに背中がぐれてますよね、うん、ではうつせになって休みましょうかで背中触ってみると、うん、少し柔らかくなってくれてるんですね、うん、うんうんなんかさっき言うとちょっと違いますよね、うん ということはちょっとずれてたよってことなんですねいやね、あとね、まだこの辺とかまだこの辺が硬いですからその疲れって実は足から上がってくるので、はい、それをね、今からしっかりやっていきます今から本番スタートでございます<笑>頑張ってください首を見させてもらうと、うん、ここがそっ後、痛くなってるよね、まあ、そうこことでこれがね、どうなってるかというと首の骨がずれてきてるんですよ、うん、でそれをね、今からね、取っていくんですけどもバキバキってすると2000人に1人ぐらいの割合で1週間ぐらい首が痛くなっちゃう方法 かえっとバキバキせずにゆっくり押さえて取っていく方法がありますがどっちがいいですか？どっちがいいと思いますか？うん可能？可能<笑>？はい。でも痛いけどまどういう痛さか？首がね曲げたりとかするときに痛くなっちゃう可能性があるのがあまあバキバキする方法。でもバキバキせずに戻していくと 80% ぐらい取れるんですけども、うん、押さえて取っていく方法があるんですよじゃあ押さえて。押さえて取っていきましね、うん。はい頭トントンといってこうやってね。ここをこうやってちょっと押さえて取っていきますね。 これ、ねうん、痛いけどでも肩甲骨と連動して、はい、そこがいつも痛いんですああということはこの首の骨がずれて肩甲骨が痛くなるのか、うん、肩甲骨の方が凝ってきてこっちを引っ張ってるのか、うん、どっちかはわかりません、はいあ ですここのね、えー、骨のずれをねゆっくり押さえて元に戻していくというのは首の骨がずれているのを抑え込んでいく方法なんですねなのでねこれは受けてるときは気持ちいいんですけれどもまあ、こんな感じで気持ちよさそうにしてますであの何人によってやっぱりこうやってねずれてるところを押さえていってほしい人もいますそういう痛くなるっ分かりますか 首の骨のずれを取っていこうと思うとゆっくり押さえていくのでやはり、ね、少し時間がかかるんですでやはり、ね、バキバキするよりかはこの押さえていく方が、えー、施術の、まえー、治, 治り方というんですかね少し時間がかかるのでそれだけ覚えておいてください、ね、だいぶここに左きここに疲れが溜まっていますから対人関係のストレスがなかったんでしょう、ね、あ, あ, あ, あちょっとちょっと思い当たる。<笑>ありましたかうん それが原因かもしれません。はい、これはこうするとまあ全然楽になってますよね。うん、いはい。というのがもう絶勢体でございました。よく耐えまし た,、はいあましたあま。ありがとうございます。でもめっちゃもう軽いです足。足軽いでしょ。うん、でなんか背中もだいぶスッキリされてるでしょ。全然違う。うん、いつものを受けるマッサージの後とは。はいはい、あ違う。 いつも受けた後のまあこんなもんだよね、はい、みたいなはいはいはいはいはいよかった我慢したかいがあったでそれでこれが分かられるとやっぱ定期的に来られたりとかやっぱり1回やっても持つのってね2か月とか3か月ぐらいしか持たないんですよ、うん、なんか今って髪の毛を切った後みたいな感じなの で,、うん、でこの状態がずっと続きますかって言ってもやっぱり髪の毛伸びてくるじゃないですか、えー、で体も一緒でやっぱり1回こう綺麗にしたんだけれどもこの状態が続くのってやっぱり持っても 人によってね、やっぱ一か月とか三か月とかやっぱり変わりますから。変わりました。その辺でちょっと様子見てくださ い,、はい。もう来月からはもう普通通常通りここやりますから。わかりました。はい。僕また我慢するのか。<笑>それがでも起き上がられるとほら、あ違うあ。だいぶだいぶ違うでしょ。だいぶ背中背筋が伸びたみたいな。あ。突起してると思います。いい感じです。で, で立ち上がるとちょっとねやっぱりね。 ふくらはぎが痛い。うん、なんか。ふわふわする。ふわふわする。痛くないですか。ふくらはぎはい、や痛かったのと、はい、自分でも力が入ったので、はい、グんってする感じはあるけど。なんか。なんかいい感じ。足の裏がちゃんとついてる感じ。あ素晴らしい。<笑>という感じでございました。す以上でございます。